どうも6代目です私の iPhone に続々となんか変な画像が送られてくるんです送られてくるというか iPhone の写真のところにですね勝手に写真がどんどん送り込まれてくるんです、えー、あの iPhone とか iPad とかですねあの画像を置くホルダーをです、ね、あのパソコンの方で統一とかです、ね、iCloud とかでしておきますと iPad の方で撮った写真とかが流れてくるんですねあの自宅にも iPad が2台ありましてそのうちこの間 iPad mini を卒業しましたのでそれを今子供が遊んでるようですどうも変な写真をフォトブースであれでどうも遊んでるみたいです勝手に写真ホルダーが膨れ上がっていくとちょっと設定を変えとかにはいけませんねこれは変な写真が続々と来ておりますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いします